皆さん、こんにちは。今日は、今非常に人気のあります、こちらの、Oddcast CarPlay AI Box U2 Plus。こちらのご紹介をいたします。でこちらの o ッキャスト c a s t は、正規代理店として有名な、こちら、 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、アキンドヤからご提供いただきました U2 プラス。こちらの方を今回ご紹介をしていきたいと思います。また今回はこちらのエアマウスもご提供いただいておりますので、こちらも一緒に使いながら接続方法等も含めてご紹介を していきます一番、オッドキャストを購入して気になるところが、ストレスなくつながるのか、また動画等が快適に見れるのか、そこが非常に気になるところだと思いますので、そちらを実際にデモンストレーションを通じてご紹介をしていきます。まず今、今映っている状態ですが、 電源をオフにして接続までの状態をお見せしていきたいと思います。皆様が車に乗られたと想定してパワーボタンを入れますで。ナビが立ち上がります。 で、もうすでに Apple CarPlay の表示が出てるんですが、もう起動しているといった状態になります。で、この状態でもうすでに Bluetooth が接続されているという状態になっています。今、Bluetooth が接続中という起動画面が出てきて、 携帯とペアリングされるようになります。これによって今、Bluetooth が接続されたことになりますので、特に何も触らずとも自動的につながってくれるようになりますので、使い勝手としては非常に良いものになっております。で、このオットキャストなんですが、 別の動画でもご紹介しているんですけれども、Bluetooth と Wi-Fi と同時で使うことができないものになっています。どういうことかと言いますと、この状態で今、じゃ YouTube 入れてみたいと思います。そうしますと、今、接続されていませんということで、オフラインになっているという状態になっております。 なので、一度、この今、Bluetooth 繋がってるんですが、Wi-Fi に切り替える必要性があります。Android 9.0 というバージョンが、この U2 Plus には入っているんですが、Android を使いたい場合は Wi-Fi。CarPlay を使いたい場合は Bluetooth ということで、切り替えをする必要というのがありますので、そこはあらかじめご承知おきください。この状態ですと Bluetooth につながっているので、 携帯からの音楽であるとか、Amazon Music であるとか、そういった音楽、Google マップ、そういったものが使えるようになります。で、この状態から Wi-Fi に切り替えて YouTube を見ようということで、次に設定を変更していきたいと思います。 ここからは、このエアマウス使ってデモをしてみたいと思います。で今 Wi-Fi とエアマウス同時に接続していきたいと思います。その場合は設定をします。まずエアマウスからやっていきたいと思います。でこちら、新しいデバイスとペアリングするという画面がありますので、そこを押します。 で、こちら今、エアマウスありますが、このエアマウスの、この、OK ボタンと、リターンボタンを押します。これを押し続けます。そうしますと、こちら、BLE、リモートという画面、ここを押します。そうすると、すでに、繋がっています。で、ここ、ホームボタン今押しますが、 まあ、このような感じで、つながるようになりますんで、まず、設定を押して、Bluetooth の画面を開いていただいて、で、OK ボタンとリターンボタンを押していただいて、長押しで、で、BLE リモートというところ、ま、これを接続していただければ、すぐに使えるようになります。 次に、動画を見たいと言った場合なんですが、Wi-Fi に接続する必要というのがありますので、そちらを見ていきたいと思います。その場合は、同じく設定、ネットワーク、こちらをつなげます。で、こちらの Wi-Fi。で、今、これは、 Wi-Fi の使用ということで、クリックしましたが、私の場合、テザリングを使っております。テザリングの場合ですと、でその前に、その前に、今、またカープレイに戻ってしまったんですが、実は、もう一つ、オッドキャスト、 少し使いにくいところがあって、ホットキャストの特有なところがありまして、Bluetooth をそのまま入れておいた状態で Wi-Fi 接続すると、CarPlay にまた戻ってしまいます。なので、この CarPlay に、CarPlay から、Bluetooth から Wi-Fi に切り替える前に、携帯側で、あらかじめ Bluetooth を切る必要っていうのが、 あります。それも以前の動画でも紹介しているんですが、この切り替えするときに Bluetooth を切ってデザリング画面を開いておくというアクションが必要になりますで。この状態で設定をしていただいて、ネットワークとインターネット。そうしますと iPhone 13 Pro ということで、このような形で Wi-Fi が使えるようになります。 でこの状態から YouTube 入れていただくとオンラインになって動画が見れるようになるということになります。試しに私のチャンネルで恐縮なんですけれども、これはセカンドチャンネルになるんですが、まあ、こちらの動画を見ていきたいと思います。 こんな感じで動画が視聴できるようになるということになります。で、こちら、ホットキャスト側でも音声が、調整がついております。このような感じです。で、ここでまあ調整することもできるし、まあ、ナビ側でも調整することができます。このような感じで動画を見ることができます。 で、また戻ります。はい。こんな感じで動画を見ることができるということになります。で、この状態で、例えばまたオフにすると、オフにして、車を降りて、またじゃ車を乗ろうといったときには、この Wi-Fi にまた接続するようになります。あとはここ、すごく便利だなと思ったところは、すべてこの画面上でアプリを見ることが できる。これ非常に便利かなと思います。今までのオッドキャストですと、このように画面が、アプリが、アプリの表示が8個ぐらいあって、で、このように探さなきゃならない。まあ、こういう感じで探していかなければならないという状況だったんですけれども、まあ、そうじゃなくて、これはこちらです。 この一つのページで全部のアプリの確認ができるっていうのはすごく使いやすい。この流通プラスの大きな特徴の一つになっているんではないかなと思います。あと最後に今ミラーリングを使われている方にお伝えしたいことがあってミラーリングはコストをかけずに動画を見ることができるんですが今プライムビデオ等を見ると iOS16 になってから HDPC という著作権信号が働いてしまっていて動画の視聴ができなくなっていますで。YouTube は HDCP の著作権信号がないので動画見れるんですけれども、プライムビデオは映画等ですと見れない状態になっています。でも、この o ッ d c a s t に関しては ネット上で視聴することになるので、特に HDPC とかは関係なく見れます。最後にその辺を、最後にそのデモンストレーションをご紹介しますで。今これデフォルトの状態なんですけれども、この状態ですとプライムビデオが入ってないので、このプレイストアを使います。もうこの辺は、携帯とも変わらない。で、こちら。 面倒なので音声入力でいきます。プライムビデオ。で、こちらをインストールします。今、ダウンロードが完了してインストール中になっています。はい、そうしますと、開けるようになりますんで、ここの開く。クリックします。 そうしますと、メールアドレスとパスワードが要求されますので、そちらを打っていきます。はい。で、今、Amazon プライムを開きましたん で, で、まずこちら、スパイダーマン見てみたいと思います。 はい、このようにしっかりとスパイダーマン映画も視聴することが可能になっていまして今 iOS16 特に iPhone なんですけれどもそちらをお持ちの方で車でミラーリングしたりあと家庭でミラーリングしたりするときもそうなんですけれども今使えない状況になっています動画が YouTube は見れるんですけれどもこういったサブスクで 動画を見たりするというのが著作権信号によって見れなくなってしまっているといった状況になっていますので、もう車で、車でも動画等を見たいといった場合には、もう AI ボックスが必須になってきていると言ってもいいかなと思いますので、購入の検討していただけますと、幸いに思います。はい。ってことで、今回は、こちら。 ホットキャストのカープレイ AI ボックス U2 プラス。こちらは、アキンドヤからのご提供いただきました商品になります。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。